こんにちは。リレーショナルデータベースの異常を説明します。リレーショナルデータベースを使いこなす、あるいはうまく運用するという場合に、一番気をつけないといけないことは、実は異常の防止であると私は考えます。皆さんおそらくこの異常という言葉を初めて聞いたかもしれませんが、リレーショナルデータベースの 一番大事な問題であると、私は考えていますし、異常を解決するための技術を学ぶということは、とても大事だと思いますので、この資料と、次の資料で、そのことを説明していきたいと思います。この資料では、異常というものがどういうものであるか、ということを、皆さんにイメージしていただきたいと思います。 データベースで一番困ることは、何でしょうか。それは、データベースの中のデータが、ついつまの合わない状態、あるいは、データを記録したいのに、データが記録できない状態に、陥るということです。このように申し上げると、皆さん、ひょっとすると、こんなことが本当に起きるのか、と、びっくりしたかもしれませんが、実は、データベースで、 このような現象は当然起きる可能性がありますしこのようなことを起きないように防ぐ、えー、そういう技術がとても大事になるということですではもう一度説明します。異常ととは何か。デデデーーーーータタタベベススでで一番困ることです。のの中のデータが、 追律間の合わない状態、あるいは、記録したいデータが記録できない状態になり、しかも修復できないこと。これを異常と言います。この異常の書き方は、異常の書き間違いではありません。何度も申し上げておる通り、異常が一番困る、データベースで一番困る問題である、というふうに私は強く信じています。 では、データベースから離れますが、えー、異常の例を示したいと思います。例えば、バスです。バスにこのような表示があったとしたら、どちらを信じたらいいでしょうか。追律間が合いません。無料ですという表示と、運賃1000円ですという表示があったら、どちらを信じたらいいでしょうか。しかも、これは直しようがありません。どうでしょうか。では、もう一度、異常の説明をお見せします。 無料と 1,000 円という2つのついつまの合わない状態に陥りしかも修復しようがない状態に陥るということはデータベースに限らずいろんな場合で起きえることですではリレーショナルデータベースの場合で異常について説明したいと思いますカレーライスが400円うどんは250円 A さんは朝カレーライスを食べた B さんは朝うどんを食べた C さんは朝カレーライスを食べたカレーライス400うどん 250A カレーライス B うどん C カレーライスという情報を例えば一つのテーブルにまとめてこのように記録したとしましょうまだこのやり方がいいとも悪いとも言っていません今から異常について説明したいわけですここのテーブルでは A カレーライス400 B、うどん 250c カレーライス400と書いたりここに書いてある情報は正しく記述できてはいますところが情報の更新を想像してください。例えばカレーライスが実は350円に値下げになってたとしましょうそうすると正しい情報は400ではなく350円というわけですそこでこのテーブルを書き換えないといけません 400 を, 350 400を350。はい。このテーブルの書き方では、一つの情報が2箇所に冗長に記述されています。で、これが異常が起きやすいという原因になります。なぜでしょうか。人間は間違いを犯します。うっかり間違えて、一つだけ 400を350に書き直し、安心してしまったらどうでしょうか。もう一つを書き換え忘れたらどうでしょうか。カレーライス400、カレーライス350という情報がデータベースの中に入っていたら、それはもうついつまが合いません。カレーライス400を信じたらいいでしょうか。カレーライス350を信じたらいいでしょうか。しかももう直しようがないというわけです。私はもうこれはデータベースが壊れてしまったとまで言い切ってしまいたいと思います。 こういう現象を防ぐ技術が大事だということは、皆さん納得していただけたと思います。こういう現象を防ぐのに役に立つ技術については、次の資料で説明したいと思っています。では、まとめます。まず、異常というのは、ついつま な, ないデータが記録され、修復できない状態になっていることなどを言います。例えば、ここのテーブルに見せたように、カレーライス四百 カレーライス三百五十という情報が記載されていると、もうこれはついつまが合っていません。このような問題がなぜ起きたのでしょうか。これはこのテーブルの設計、一つのテーブルに名前と朝食と値段という三つの属性を設けるという設計そのものに間違いがあった可能性があります。そこでその解決策としては、 テーブルの設計そのものを見直して、異常が起きにくいように設計をやり直すという考え方が考えられます。そのことを次の資料で説明したいわけです。では、引き続き次の資料で学んでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。